10倍バトルで福引券が11倍になるの、すごくお得ですよね。ちょっと心配になるくらい大盤振る舞いしてくれています。皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2月21日、モンスターバトルロード協力チャレンジバトルに、ついに邪相が入れるメゼが登場しました。いよいよ最終決戦ですね。これを倒せば、今回のイベントも完全に終了となります。気合い入れていきましょう。 選手誤差に出るメセが登場した最初の日に偵察しに行った時はとても面倒臭い攻撃が多くてぐったりしました。特にザオトーン効果のある攻撃を当たり前のように使ってこられたのがとても大変でした。しかしモンスターバトルロードの方ではだいぶ控えめな強さに抑えられてるみたいでなんだか負ける気がしません。ところどころ危ない攻撃は飛んできていますがこの構成だと頑弱な感じに思えてきます。 これは完全に理解者パーティーってやつですね。皆さんとてもお強かったです。ベルメゼの強さをかなり抑えてしまっている関係で、今回の最強モンスターはガルドドンなんじゃないかという噂も流れています。実際戦ってみた印象からしても、ガルドドンの方がはるかに面倒くさい感じでした。特に、開幕で6人くらい一気に倒されるのがとてもしんどかったです。 そんなわけで、デルメゼも無事に倒せましたので、今回の協力チャレンジバトルも無事に終了です。あとは時間がある時に、ちまちまとリプレイして、ビクトリーボックスでももらおうかと思います。このイベントはとても楽しいので、できれば1年に3回くらいやってほしいですね。新しい報酬とかなくてもいいです。それでは皆さん、次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。